遅いちょ。ュいな、ね、ューチューチューチューチューチューチューチューチューチュー ここれで終わりだ、ね、こんなものちょ っ, っ, っ, ははっとっやいいる カラおおーティークすげえ 三三三刀刀流流一千思うきやりだ <笑><笑>そんなもんがサントリー王もんィ三刀流ハ義てッ 第三刀流王妃三刀流王妃 シンハチジプンのほうシンうチジプンのほう。<笑><くそ><笑><笑> なあ